京都駅です。ここ行ったことありますかここは空中経路と呼ばれる遊歩道です京都駅ビルの百貨店のエレベーターで10階の京都ラーメン工事のところもしくは東側の東広場のエスカレーターで向かうことができますあれあかんか ん, か ん, かんでした 営業時間は10時から22時までしかも無料で京都市を一望できるという噂です下を覗くとまあまあ高さがありますね初めて入ったのですが床がマットになっているんですねマットなら転んでも大丈夫さすが京都駅ビル 1人ぐらい、人がいるかと思いましたが誰もいませんねなんだこれ見通しが悪い悪い悪すぎる下からは丸見えなのに上からは全く見えないやつやここからはいつも見てる直線部分貸し切り状態にっこり 京都駅ビルの骨格しか見えませんが、50メートルぐらい行ったところに、一つ目の京都市を見渡せる展望部が存在します。相変わらず、下は見にくいです。やはり、駅を上から見るための設計にはなっていないようですね。 少し進むと外が見えるようになってきましたここから駅側は完全にすりガラスで下を見せる気はないようです夜はこの通路もライトアップされているようですね目の前に京都タワーが見えます 京都タワーしか、私には何が何だか、さっぱりと見当がつきません。が、京都タワーの次ぐらいに見通しが良いことは分かりました。駅のロータリーもバッチリです。この空中経路には、同じような展望台が3つ存在しています。 夜間暗闇に集まるカップルたちのソーシャルディスタンスを保つためにも必要だったのでしょう賞味展望台からの風景はさほど変わらないのでスルーさせていただきます。 こちらからの風景もぜひご自分の目でお確かめくださいこの先は東広場へと通じるエスカレーターですこちらから来ることもできますそれではここら辺で今回は終わりといたしますご視聴ありがとうございましたチャンネル登録と高評価していただけると励みになりますどうぞよろしくお願いいたします ここから先が東広場になります。